こんにちは。今日は新型ノアボクシーで搭載されています、こちらの 10.5 インチのディスプレイオーディオと、最近問い合わせが非常に多くいただいております、オッドキャスト。今こちら、オットキャスト今下につなげてあるんですが、こちらをつなげることによって、ディスプレイオーディオの機能であるとか、個別再生、そういったものが どのようにできるようになるのかっていう問い合わせをよくいただきます。今回は主にオッドキャストを使って個別再生。どういった形で個別再生ができるのかということをご紹介をしていきたいと思います。まず、今これオッドキャストの画面になっているんですが、この画面から普通の純正の ナビを使いたいと言った場合があると思うんですけれども、その場合にどういうふうにしたらいいのっていうことをご紹介をしていこうと思います。ここのカーというボタンを押していただくと、このディスプレイオーディオの画面に戻ります。で、一番上、ここを押すと、またこの Android Auto の OS 上の画面に戻ります。で、今カーというボタンを押しましたけど、 この状態でディスプレイオーディオの画面に切り替えることができて、かつ、ナビもこういった形で使うこともできます。まあ、これ今、オーディオなんですけれども、オーディオ選択ということで、例えば、まあ、DVD を使いたいといった場合もあると思うんですが、 ここを DVD を押していただくと、このように DVD の画面として見ることもできるとまあいうことになります。これは今、前の画面だけになるわけなんですけれども、じゃあ今度、後ろの画面はどうなるのっていうのが気になると思うので、後ろの画面。 まあ、これが個別再生になるわけなんですけれども、ご紹介をしていこうと思います。で、また、今これ DV の画面なんですけど、この状態から、ナビの画面にしたかったらナビの画面できますし、オッドキャストの画面にしたかったらオッドキャストの画面ということで、で、YouTube を見たいということで、ま、今 YouTube ちょっと流しとくんですけれども、前。 でディスプレイオーディオのリア席モニターを買われると、このように純正のこのリモコンがついてきます。で、このリモコンを後ろでは操作していきます。今、このように前、今、後ろと前と同時再生になっているんですけれども。 ここちらを使って個別再生する時はこのリモードという画面でもいいんですけど DVD という画面でもいいんですけれども例えば DVD に切り替えた場合、はい、このように DVD に切り替えることができます後ろこれ今後ろだけですで前はどうなってるかというと前は YouTube のこの動画のままになってます で今度、テレビを後ろでは見たいよっていうときは、今、このテレビのこのボタンを今押したんですけれども、テレビのボタンを押せば後ろがテレビの画面になりますし、前はこのように YouTube の動画のままになっているということになります。さらに、このモードという画面を押すと、 このように、モードのこのボタン、ここなんですが、押すと、このような形で、これ、HDMI になるわけなんですが、HDMI に切り替わって、後ろも動画が見れて、前も動画が見れるとまあいうことになります。これが個別再生という機能になっておりまして、この状態ですと、今度、今。 映る映らないっていう話をしましたけども、スピーカーに関してはどうかというと、今前と後ろ、同じ動画を流していますんで、前も後ろも同じ音が流れています。で、前後しますが、もう一度、まあ DVD も流しているので、 後ろだけ DVD に切り替えると前はそのまま YouTube の動画の音声なんですけど後ろは DVD の音声になっているとこのようにちょっと音小さいんですけれども前は YouTube の音が流れていて。 後ろは DVD の音、もちろん DVD 視聴しているので、後ろは DVD の音が流れるといった、こういった形になります。で、テレビにすると、当然、後ろはテレビの画面が映るし、テレビの音も流れます。さらにもう一回、モードという画面を押すと、ボタンを押すと、前も後ろも動画の こ音が流れるようになるといったまあ、うん、こういった形になっていますでこのような形で今ナビをセットしていてでこの状態で YouTube 開いていただければナビを使いながらでも再生することは可能です こ, のロェクもでこれで YouTube を再生して見ると。うことは可能ですこの状態で走行動画ご紹介させていただいたんですがナビもちゃんとアナウンスはしてくれます。で今ナビから YouTube を見ようとするときはもちろんここを押していただいてここを押すと。そうすれば、YouTube、が 途中から見ることはできるんですけれども、またここからナビに戻りたいといった場合は、一回 YouTube は止まってしまいます。これは前だけじゃなくて、後ろも今お見せするんですけれども、まあ、このような形で待機画面としてまあ戻ってしまうというのはあります。まあ、これは後ろはあくまでも HDMI で 出力端子をつないで後ろを映しているだけなので、前、ナビで今操作しているということになってしまうと、後ろは今、サドが止まってしまっている状態になってしまっているということになります。なので、この状態からまた YouTube を見る、セットして、この状態からまた YouTube を見るということであれば、YouTube を見ながら、ナビのアナウンスも受けながら、 ドライブすることととは可能であると、まあ、いうここになりますでこれはあくまでも純正のナビを使う場合でっていう話になるわけなんですけれどもディスプレイオーディオとオッドキャストの切り替えをするときというのは再生している動画が止まったりするわけなんですけどあそれだと嫌だよねっていう場合に関しては YouTube で, で2画面表示ができますんでこちら まあ、こんな感じで Google マップでキーを検索して使う方がいいかもしれないです。今二分割になってますがもちろん後ろもこのように二分割表示されるようになるということになります。はい。いうことで今回はこちらの新型のボクシーに搭載されています 10.5 インチのディスプレイオーディオを使って